みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターコッションの滝沢でございます。今回はメトロノームと仲良くなろうということで、メトロノームの音を聞こえるようにするためにはどういう練習をしたらいいのかなと、そんな話をつらつらさせていただこうかなと思います。どういうことかといいますと、メトロノームを鳴らしてギターを練習しているときに、ギターのほうに夢中になりすぎてしまって、メトロノームの音と合っているかどうかがわからない。そもそも。 音を聞いてられない、そんな余裕はない。そういうふうになってしまう方結構多いかと思うんですけれども、そういった状況を打破するためには、どんな練習をしたらいいか、どういう意識を持ったらいいのか、そんなお話をつらつらとさせていただこうかなと思います。それでは、とりあえずもうギターを置いてしまって、自分の手と声を使って練習を一緒にやっていってみましょう。ちょっと声を出すと恥ずかしいんですけれども、一回その端はパッと捨ててしまって、やっていってみましょうか。 とりあえず、紙とかに丸を4つ書いていただけるとよいかなとあ。別に必ず用意しなきゃいけないというわけではないです。4つほど。できるだけこの丸の位置が均等になるようになっていくといいですね。それで、何かしら4文字書いてください。えー、とこんな感じ。最初の丸のところにこう重なるような感じで4文字。で、次も4文字。 で、次は2文字。で、その次も2文字。4文字、4文字、2文字、2文字。という感じです。4文字、4文字、2文字、2文字、えー。別に何でもいいんですけれども、別にこれでも大丈夫です。滝沢、滝沢、かっつんなり、えーまあ。僕の名前なんですけれども、<笑>何でもいいです。で、これで文字が決まったら、とりあえずメトロノームを鳴らします。テンポ100です。 でテンポ100に合わせて、とりあえず手を叩いてみましょうか。ちょっと恥ずかしいですけれども、これに合わせて手をワン、ツー、スリー、フォーと叩いてみる。で、これだけだと結構余 裕, だ余裕だと思うんですよ。それで、この手と言葉を合わせてみるという感じでしょうか。ちょっとやってみるとこんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。 滝沢滝沢勝成、えー、ここでもし言葉をしゃべる方に夢中になってしまって途中で手とメトロノームが絶対合ってないぞ俺っていうふうになった人はですねちょっとテンポ100で繰り返し練習をしてみてくださいちょっとうんできなくても5分10分ぐらい練習していただければできるようになるかと思います それで、次は150ぐらいにトライしてみましょう。150。どんなに速くなっても、この右手の、右手じゃないか。両手のこの手拍子とメトロノームが必ず一致していることを確認しながら練習をしていってください。これがちょっとでもずれているなと思ったりとか、あ、合ってないなとか、合っているかどうかわからないなと思ったら、一旦そこでストップです。必ずこの確認しながら、 ワン、ツー、滝沢、滝沢、カッツ、ナリ。滝沢、滝沢、カッツ、ナリ。滝沢、滝沢、カッツ、ナリ。滝沢、滝沢、カッツ、ナリ。滝沢、滝沢、カッツ、ナリ。はいそんな感じでやってみてください。で、いきなり150にテンポを上げてしまいましたけれども、ちょっと待ってくれこれは早いという方は、もっとテンポを下げて、130とかでやっていただいても全然大丈夫です。最終的にこの第1ステップとしては、180を目標としたいです。180。結構早いですね。 このくらいのテンポになってくると、そのちょっとでも意識がブレるというか、そのもたったり、速なったりとかすると、すぐにもうメトロノームの手がずれてしまうんですよ。そういったことがないように、しっかりとこう、ね、メトロノームの手拍子が重なっていることを実感しながら、ワン、ツー、スリー、フォー、滝沢、滝沢、カッツー、ナリー、沢、滝沢、カッツー、ナリー、沢、滝沢、カッツー、ナリー、沢、滝沢、カッツー、ナリーという感じでやってみてください。これが第一ステップ。180まで。 4文字、4文字、2文字、2文字の言葉を出せるように練習をしてみるという感じです。ちょっと次のステップに行きましょう。4文字、2文字。4文字、2文字という感じです。これは本当に何でもいいです、言葉は。百で。 ちょっとやってみますワン、ツー、あらツー、スリー。滝沢カッツ滝沢ナッリ滝沢カッツ滝沢ナッリ滝沢カッツ滝沢ナッリこんな感じです。えっ、ー、と、この言葉の方に夢中になってしまうと、すごいね、ずれてしまうので、しっかりとテンポキープをしながら、滝沢カッツ滝沢ナッリ滝沢カッツナリ タケザワナンリーとや っ, やっていってみましょう。で、これも同じようにできるようになってきたら、どんどんテンポを上げて、最終的には180を目指して。とりあえずこれが150。タケザワカッツタケザワナンリケザワカッツタケザワナンリー。なんか早口言葉っぽいですね。早口言葉、早口言葉。タケザワカッツタケザワナンリケザワカッツタケザワナンリー。で、最終的には180。カモン 竹澤カッツ、竹澤ナディ、竹澤カッツ、竹澤ナディ、竹澤カッツ、竹澤ナディ、竹澤カッツ、竹澤ナディ、こんな感じです。あともう一もう一ステップぐらいやっておきましょう。えー、それは四文字四文字二文字四文字とかですね。えっ、ー、とここだけ二文字。 池脇、池脇。池ちゃんごめん。池脇、池脇、久保池脇。こんな感じでしょうか。テンポ100でやってみますと、池脇、池脇、くっぽ、池脇、池脇、池脇、くっぽ、池脇。こんな感じです。この3拍目。 えー、3つ目のところだけ、ね、いきなり2文字になってすごいゆっくりになるので、このタイミングをどんだけうまくつかめるかがすごく大事なポイントかなと思います。それまでは全部、この池 脇, 池, 脇 池, 脇 池, 脇池脇、池脇、池脇、池脇、池脇、池脇、池脇という感じで結構忙しい感じなんですけれども、くぼのところだけ、くぼのところだけ<笑>のところだけちょっとゆっくり目になると。ワン、ツー、スリー、フォー。 池脇、池脇、クッポ、池脇、池脇、池脇、クッポ、池脇、池脇、池脇、池脇、池脇、池脇、こんな感じです。テンポ上げてみましょう。150。ワン、ツー、スリー。池脇、池脇、クッポ、池脇、池脇、池脇、池脇、池脇、池脇、池脇、池脇、池脇、池脇、池脇、池脇。池脇ってなんか連続で言いにくいですね。ここが死因が母因母因が居だからなんですかね。 同じような感じで、180が目標です。行き分け、行き分け、空港、行き分け、行き分け、行き分け、行き分け、行き分け、行き分け、行き分け、行き分け、行き分け、行き 分, け息分け結論、行き分けは言いにくい。そんな感じでございます。4文字、4文字、2文字、4文字。これの180をクリアできたら、とりあえず、この1本目の動画はクリアという感じです。2本目の動画の方で、どっちかというとその、イメージ、意識、そんな ところにフォーカスをしたお話を<笑>させていただこうかなと思いますので、<笑>えここまでできた2本目の動画に進んでみてください。それではまた次回。さようなら。<笑>